さあ、ここからは、えー、とウィナーズ勝ち抜けとルーダーズ勝ち抜けでそうですね、新しく、えー、ここからは、えーそうですねはい、決勝トーナメントを作り直して、はい、やり直しという形になります。はいあうんうん、さあ はははははい、はいはい、はいささあ、はい、さ あ, さあでは、えー、まず抜けたところを見てみましょうか ね, うねちょっと抜けたところまとめあるかなこ れ, これ書いてないわ<笑>さあトーナメント表を向きましょうかねちょっとすいませんはい、えー、A ブロックが明治勢ですね、はい、で B が玉、えー、なし C が百二十歳までやる。やる D がそっから南極二号。で D がガムシャラジャパン。あじゃあ南極二号。南極二 号, 号です、えー。そうです。南極二号ですね。はい。あはい。すみません、えー。A のミナーズが苗字、えー、で。で B が、えー、当日枠ですね。これ玉なしです。はい。 そして C ブロックのウィナーズ勝ち抜けはえ120歳までやる。はい。で、B ブロックはえ勝ち抜けはえ南極2号ですね。はい。そして、ルーザーズの勝ち抜け A ブロックは、えっと、グッチ界ですね。そして B ブロックは、えインモラリスト。はい。 C ブロックはそも、えー、の道ですかね。で D ブロックは、えー、先ほどやりましたね。ガムシャラジャパンです。はい。一回実況をさせてます。あ、そうしましょうか。はい、さあ。はいではここからはえっといつものルール変あったっけな、ね。ちょっと待ってね。さあどうですかよしおさん。<笑>いやあのー。 まあそこまで、うん、あのー、波乱は起きてないんですけど、はい、まあ試合的には本当面白いのが多かったですね、はいはいはい、確かにあのー、やっぱりフォ4 −フォーなんて、かなりチームが組みづらいがゆえに仲良しで組む方が多くて、ですねあーあー か,、えー、かなりやっぱいい試合が多かったなという印象です、はいはいはいはい、じゃあちょっと、えー、ルールをですね、えー、もう一回。うん あそうですね、2位抜けは先方固定になるの で, んんでそして2位抜けは抜けた代わりに、えっと、先方固定という、ねえー、ルールになります、えー、っと上の方にグッチいインモラリスト、沢之道、ガムシャワジャパン、えー、まず先方固定ということで聞いていきましょうそうですね、はいでは、えー、グッチ界からお願いしますあ、店内マイクもあったほうがいいかな、えー、っとグッチいの方、ちょっと読んでほしいです。 ち ょ, ちょっと店内巻き一緒にお願いしますあーあーはいじゃ あ,、ねはい、じゃあえっと、ぐっちかいですね 先,、えー、先方キャラを教えてくださいよろしくお願いしますあのルーザーズ勝ち抜けは先 方,、ね、あの先方もう決めといてくださ い, い, い,、ねはいいてはい、ではインモラリストは先方いてですねなんかちょっとちょんってつけちゃってもらえれば はいでグッチ会はどうでしょうまりましたか、えー、それからそぼの道とガムシャワジャパンも2、えー、抜けの代わりにね先方固定になりますので、先、え、方、ー、を教えてください。グッチ会ははさ、えー、さんんんでででいいいすすねね、はいはい、じゃバイソンです、ね はいえーとあ佐野道佐野道いるかな相撲さん、えー、ー誰もいな い, い, ないじゃ相撲さんがね<笑><笑>さあガムシャラジャパンは、えー、ミルキーさんですねガムシャラジャパンはミルキー、はいはいじゃあえっ、ー、と小高のところはえーと鴨島さんどこいました さあど誰ですかね。えー、高橋さん、小田川、ポ、えーえー、じゃない。赤 村, 赤村えっと誰予想しますかこれ。先鋒ですね。はい。決めていただきたくて。僕。えー、よろしくお願いいたします。はい小田川来ました。あ来た。二、えー、抜けなので先鋒固形になります。ここからはえっ、ー、と対一抜けの場合は先鋒個性になります。二抜けの場合は。 二同士は大丈夫です大丈夫。えー、対一抜けの場合は先鋒これになりますので。相手チームこれからです<音声>、まあ。個人的には誰と思いますか。<笑>まあ、想造 さ,、ね、さん逆にがある<笑>。<笑>逆に小高とかでもありな気がしますね。ああはいはい。 ダブシムがそんなにないですよね。うん、確かに確かに。うん、しかもあのインパラリストと当たる場合はあの先を決めなくて。はい、えー。そう考えると。コタカとかもあ、はい、<笑>オッケー。はい、じゃあソードオフィーロンですね。はい。はい、じゃあ先攻全部。 さあそうです、ね、では、えー、1回右手の方はちょっと聞いていただいて1名一名まあい。じゃあ4人集まってください代表者4人集まってください両陣勢 曲、えーは い, アアいてるよンンじゃんけん、えー、じゃんけんけで富士を引く順番ですね。そうですねはい富士を引く順番 です最初はグーじゃんけんポン<笑> 阿部さんからさん、握ったまんまねまだ。 ね、はいはいえー、金子くんはい大西くんはいはいじゃあ皆さんこっそり見てもらってえー、皆さんこっそり見てもらって1番のカードから、ね、はい、はい、で は, ではいほらオープ ン, ープン一番だーはい、はい、じゃあ譲る か, かですね 南、は、極、い、からえっとど こ, にじゃどこに入るか。こここここにるかはチーーームムでで相談していいやいい思うなっっっちちちたらとと一瞬ょゲ画面行き番1番1番やや さあ、はいえー、番決まりました一番左上ですねはい南極2号対グッチ会。グッチ会を選択しましたさあ2番2番の方二番の方、はい、名 字, でです、ね、名字でえー、どこに入るか決めてくださいこっち来てください、はい 川<笑>端ゲームでやりすぎで、目が見えなかったす<笑>さあ、名字勢第インモラリスト、はいさあ3番、い安倍敏さんのところですね。 さあ、玉名氏はがむしゃらジャパンに行きましたね。ということで、再びやるということですね。<笑><笑><笑>さあ、これで出揃いました、組み合わせ。 では、きます。はい、じゃでは、ちょっと準備があります。ので、決<笑>、えー、決めめてて、て、てもらっ方、えー、を決めて、えー、席についい。ください、はい さあはいじゃあ南極に向とに近いは南についてくださいよろしくお願いしますはいさあちょっと初心部にお待ちくださいさあここからトップ8のスタートですからねはい ではですね、えー、あと大会試合以外はの試合 OK になりますので、えー、皆さんそちらはの試合の方よろしくお願いいたしますさあこれはどうですか組み合わせ南極二川対グッチ会グッチバイソンの先方ですけどそうですねあのー、やっぱり結構なんていうんですかねかなり特殊な人たちが多いプラス 南極二号は。はい。仲良し軍団ということで、はい。はい、はいはい。ちょっとね、シャルバイソンが上手なそうなのが気になります。そうですね。あまあ、近いまでやっても、花爺さんとか。そうですね。すのではい、はい。まあ、ディージェーがチュン、ああ、デがチュンディーですかね、やっぱ。だと思いますね。はい、やっぱりまあ、同キラでは行きたくないですもんね、絶対に。うん、<笑>さて、えー、今会場。会場を今。したりして。 ちょっと決 勝, くせうす、ね、決勝っぽくしてるんでちょっともうしばらくお待ちくださいさあ私も連日の実況で、えー、<笑><笑>なんでかあ悪意がある<笑>今たい平さんにちょっと周りを映してもらってます<笑><笑>、まあ、今ちょっとライトアップしてるんで<笑>はい まあ今、会場はこんな感じですね。さあ さて、えー、ちょっとですね、えー、とここからま一旦決勝ということですので、試合をやるチーム以外 で, ですね、ちょっと座っていただいて、えー、皆さんね決勝の、えー、皆さん画面をですね見やすくしていただきましょう。いや違います違います。いや今ゲーム画面なんでよかったらこの。 いはいごめんなさいちょっと皆さん座ってください座ってくださいよろしくお願いしますごめんなさいはいありがとうございます<笑>はい皆さんちょっと座っていただいてですね<笑>すはいはい<笑>さあすいません今会場の雰囲気こんな感じですちょっとすいませんさっき映ってませんでした <笑><笑><笑>さあこんな感じです、今、今もう先方は今座ってますね、は い,、はい、はーいではですね皆さん、2019年、今年も待ちつはめられつつ、怒りつつ、「波動拳だけで殺されソニックブーだけで殺され」 皆さん2019年もお疲れさまでしたいよいよね今年まだまだイベントは続きますがとりあえず大きなイベントとしては締めとなりますそうです、ねえー、フォックス、はいいよいよ決勝ー ト, ー, トーナメントのなります皆さんです、ね、応援声のほどよろしくお願いいたしますそれではですねワンピース m e スタートボタンを押してくださいよろしくお願いしますい始めましょう拍手南極2号タイプ近い さ あ, やはりさあ、やっぱり順利できましたね 1D 側がシャリバイズ、ン、はい、2D 側はパ、ね、スチュンリーというセッを行いましたさあいきなりターンを当たってアイジアイジさあ、このチュンリーに IG のトップできるかというのが、ポイントですよね、さあ、まずはゲー ジ, ージは持った。 これでチュニジが持ってこもりましたもんね。 さあ歩いて投げそうする<笑>さあ<笑>そんなところにさあ逆裂バリア<笑>さあまず先方戦は草チュンリーさあ次はさあ鈴木團次ですね鈴木團次ですか ですねそうですね、鈴木さんにはちょっと意外ですが何か策あるかさあ、飛ってやべえっちゃやばいさあ、ここ で, ここでバイル、バイル、バイルめくって、メ っ, てメラってるラってメララ、追いと く, 追いとく いやー圧力、でしたねいや圧力、続きだけどこれ気合入ってますね、これね。 詰 め, て詰めて詰めて、めめて詰めてシャービみは効く、ここはーガードの間にあった、バニシングはちょっと隙が大きい、開始、高津マリアー、100、マリアー、やらている、開幕、これは難しいぞ。 しかしダイエットはしっかり、まあ、カーキャンテルションが非常に弱いですね、100m ああ、ね、バリア球児、投げに行ったところ、チュンリーが投げている、さあ、チュンリーが追いついた。 さあ2敗しました ね, ね、ちょっと難しい形になってきました、ね、さあフェイロンを出したいところだとは思うんですがょっとかなりフェイロンスイですね、はい。相当な対応ないのでさ あ, あ倒す前に決まったか本人もですね ホンで負けるのはチュンジが悪いと思う、ね、絶対に垂れ下がって言ってますからねさあダルシムで来ましたねさあカマシムさんが来ましたねさあどうだ縦かヨガストのワイパースペシャルで渡ってるがそめに低い相場に行きましたねここでガードしてるが投げて投げて 乗り当たる乗り当たってどうだしかしシェイクが難しいところ暴れてじゃあショーパンがショーパンチでしたね横ファイヤーが水上に当たっているそうだブラストが読み通り画面端とダッシュテンション潰ししつつ いつにか、ここは投げようを角落で返してゲダのガードした押めえ、ヒューマンファイあー打てた難しいぞゲダのガード投げる、投げるインフェルノよくそこで割り込んだねリ、ね、バサ・インフェルノがないダルシムですが割り込んでいきました さあ、A4 がいきますね、エー、エォーが座りました、ダルシム対ブランカってなんかこう、かいろいろ歴史がありますよね、非、ま、常、あね、に歴史がある、すみません、さあ、2人とも癖のあるプレイヤーなので、かなり荒れた試合になりそうですが。<笑> なぜか攻めまくってるダーいるカムシさあまり対応のるきがないが、ああさったミスったところに刺さっている、きました ね, ねさあ倒す気満々のゲダウンター、あていく北一ローリンます、ね、さあ殴り合いならわしが上だと言わんばかり の, このブランカー、れがねえか、体幹をこれだしてあく、相 さあ、横ボ横ドにならないのは川島ダだサイキング2回目、電気が打ってるのに遅めながらー乗ってる、てるさあテレポがリバサならで後ろ、さあリバサがないテレポン、ダダゲー段、ここでゲー段、見てからなわけ な, <笑>からわけないと思うけど。 まあ、立って伸びたかもしんないね立って伸びたかもしんない<笑>いやでも確かでもあそこであれを選択するのがすごいですよねで も, でもねあのちょ直前ガードがあるから、はいね、直前ガードがあるから<笑>さあ<笑>大将話立って伸びたかもしんないけど<笑>さあ話フェイロンさあかんでそうですねこれは相当フェイロンよりだが かなり久しぶりなので大丈夫かスカシーダーンコンボもしっかりしっかりいきますねー2馬さないよちょっと失敗したのかな 今, きが今そうですか、ね、多分速い伸びでいたと思うんですがうーあっ、対空が出ない、武将がレックレシャッターとかですねネ、ね、ックが1、ネックから投げ る, 投げる 投げるうわーピオッターおよそ、およそブランカフェイロンっぽくない組み合ってそんな<笑>今攻め方でしたよねおよそブランカフェイロンにあらず試合でしたが。<笑>お待て噛んでるのは A4 ブランカやり返していく<笑>さあ、なぜか突然の支援だったかちゃんとレック見ていた<笑>さあ、破しかなここも支援中断 大勝！大勝！大勝！やった ！A4 が勝ち切って一回戦を突破ということですね。はい。いやーレック見てからしゃがみショーパンチにすかして噛みましたね。<笑>よく支援の後とかで、ね、そんなすよねそんなことできたね。<笑>ね さあ、次は。はい。これが雰囲気です。<笑>焼き鳥さんのあの顔がちょっと。面白 い, んですけどい。確かに、<笑>あの。<笑><笑><笑><笑>はーい。さあ。インモラリスト対苗字勢。 さあ、見ましょうか、2回転対カを見てから、確かにまあなかなか露骨、あのー、にバイソンにゆるっていうのはいない感じですかね。で、むしろルートを変えなんとかしないと確かに非常に厳しいというとことでしょう、さあ、2回転はかなり、外流 戦, <笑>戦はかなりこれ、ね、半分以上勝つんですよ。 半分は負けるけど、半分は負けそういう戦法を取ってくるので完全に1分の1 <笑> 2分の1は引こうとこですはいはい、はい、<笑>さあ、裏蹴ったいなるほど、このグラシオアだけで実はきついですねあるんですよねさあ、ショパンから電キャンチャンプが目立ってない高い高いが投げる しかしぶっ込んでいきましたね開幕したフ大キックさあ、さあどう だ, どう だ, どうだここでタッパンが当た る, ているさあ、エウオッケー1回ガードしてからここで出てさあ、先に打って投げたが投げてがも帰るゲージが ダーー見て タ, タイヤシ ー, イあ ー, ーンパンチでしたね。<笑> 逆逆に、ね、逆に。ね<笑>。さあ今隣に小鷹がいるんでちょっと聞いたら逆の逆だわ<笑>逆3回と言ってます小鷹が<笑>逆の逆の逆らしい逆の逆の 逆, の逆さあ次は誰がいくかな 高部これは行くしかないっ、ね、うですね、坂部こと文中フェイロン<笑>さあ一時期はね、あしい羽見つかって相当フェイロンって言われてましたけど、まあやはりバイソンの対策もかなりアピしてきて、はいはいはいまあ、やっぱりバイソンだね、だ立ち回りはバイソンでしょうね、ね絶対に。しかも結構、羽もあ、まあ、よく見られるようにしましたね。はいはいはい そしてヒットファズルもしっかりリカでしっかりしてますねしますねしかもあのーアメも結構で、ね、しゃがみくらいとあの ー, ーあの入れっぱりげとか難しいです確かにちょっとこうやらっあちょっとアッパー仕込みがサッチキ一緒になったのでリバサレックにはアッパー仕込みですはいはい、まあ、黄金連携ですねフェイロンの なので、まあ、やっぱりバイソンだということでこ、ね、のピアさを割ってますねさあ、しかしうまく相手取ってるぞさあここで一本勝ちしたおっとまたもやアップ足込みがあれだったがさあ固まってい る, 溜まっているさあ刺さるしゃがみ強判にダストさしている今の方は読み通ると言っていいでしょうそうですね。うん さあ、ここはあの小高を持ってしてストツーに近いともらえる男その小高が今、隣にいますからねさあ、川端が出てきましたさあ、川本龍、そんな勝利出なかった、これまでどおりさあ、波動波動、しかしもう原ジが溜まってるぞ。 2回転はやっぱり乗るとなり強いですからね乗ると ね, ると ね, ねかなり自由なスターになってくるので<笑>頼んでく<笑>アッパー出しやっぱちょっとまたぶやちょっと高かったんですけども。<笑><笑>さあ2回転乗ってきました<笑>さあ前詰めて<笑>さあゲージを食べに行くのかのゲージを<笑> 集めて音ゲーザー少しなんですかねそうですねさあ前に飛びが全部入っている飛びが全部当たってる、はい、リードはバイソンさあ真駆出して走らない暴れていくああしてた出していったぞ さあモラルとは何なんだと、ね、哲学的な話だったので<笑>、ね、<笑>こうなると残った坂本は非常にきついさあこれはきついですねしかしほんま頑張ってほしい投げ る, 投げるあっさああった アパカが当たれば、勝てるっちゃ勝てますが<笑>、どうだ、2回転、でままってしうさがありすぎる、組み合わせだが、見てから<笑>見てからいった、体育アッパー、投げる、投げるさあずらしつつも打たなきゃいけない。さあここは し ゃ, っかりしゃがんでました ね, そうですね投げられてもオッケーという感じでしょうああいうオッケーというところ飛んでいくダッシュバイソンがたまっているしゃがみき方形を固るアルカー少し投げバイソンなんてったってバイソンさあ2回転バイソンが4立て いやー、2回転バイソンでしたね、吉尾さん、いや、あのー、なんでに1回、彼のターン来ますよね、はい<笑>あのー、確かに、いやー、非常に素晴らしい、素晴らしいと言っていいかどうか、ちょっと謎ですけども、うん<笑>あのー、勢いに乗ったプレーをね、強しいでしたよ、ねえー、いくぜ、崩れました。 逆に名字勢はかなりモラリスト多いですからねはい、えー、<笑>さあまちゃんがすごい映ってる<笑><笑>あ想像さんあっ想像さんじゃない大西さんだこれさあ審判はセロテープさんですね<笑>さあ想像さんが先鋒決めそうですね、はい、まあ DJ でしょうまあそうですね、うん、さあ OK <笑>でーす さあ120歳までやる対そもの道、想像フェイロンに対して、えー、大西 DJ です、ね大西 DJ しょね、これはもう DJ でしょ、まあ、うね、当然ですよね、うん、ただやはり想像は何かあるんじゃないかといタパワーを見せてくれます、うん、昨日もね、鳥、え、羽、ー、のジャイアンツ彼、残ってますよ、ベスト32ぐらいやった 千何分のんじゃうしかし、ねさあうエア、エアスラの壁は遠い。 さあ飛ぶがどうだガメラシが来てるしゃがみ中キック強いよけて、も、ま、う、あ、一応当たってるいい投げ返しが非常にきついさあ、なんとダブルスワットが刺されるこって、こから詰めるのがしんどいですねエアスラが非常に強いさあ、打ちまくる打ちまくる。 スラインひげが冷たく刺さりまずはペイロンを下しましたさあやはり小高ですねコあ小高が行きますねさあ1ー小高通リ堀 c ジ j 色変えてきましたね色変えてきました さあさっきはほんま大激戦でしたからね大激戦でしたからねさあ、台足2回転目お互い削りのみというまだダメージさあ、お互いかなり打ってはいるがいつ飛んでくるんだというのを見ながら打ってます ね, ね最速ではないしかし打ちミスはないですよね、あ1回も打ちましたね ジャックダイこれは難しいところ、この距離で打つか残り17カウント、このダメージ差でガイルが勝っているこれでガイルが勝ったでしょうってました、ね、あのスタブがちょっとポイントでしたよねもう最後悪くしかないってとこでした ね, ですね、完全にそこにスターが刺さりました。 さあ開幕、歩きを警戒して、中打者を警戒して、男に何もした い, い、ね、はいはね、い、ありがちな話ですさあ今度は DJ がやや有利、やや有利ですね、今。しかしやっぱ、歩くなんかいけない DJ の方がちょっとね、モテになってるはいるんですが、飛んだ投げる投げる、思い切ったこれで アパー打ち取って、さあガエルリードを保てるか、一回冷静にいく、アイス取る、さあ、打ち取るい、垂直読めてる、垂直読んでましたね、今、さあ、向こうは警察が出るか お坊さんが出るか。警察が行くかな。警察が行きたかったます。むしろ。あいやいや。聖雄順利ですね。<笑>お坊さんですね。<笑>お坊さん<笑>。これはむしろこれで聖雄くんが負けた場合は湯島さんの怒りがアップしてあまあ行くという、ね。はいはいはい。それかかとういう感じさあちょっと私最近のこの二人を見てないんですが、はい、一時期はかなりねボコボコされてたんで。あそうなんですか。へえ。 かなやっぱこの待ちがうまい準備に対して、どうしてもね、ダ、は、メ、いはい、取れないっていうなるほどことになってたんですよね。さあ、戦列が刺さるな、手を出したところでしたね、ねなんか。特に、セオチュンにあの、中ュンガスともっと当たらないところで待ちながら、ソニック見て、はいる、はい、のがうまいすよそうな。なので、もうちょっとゲイトのところで絶望的なね、はいはいはい、感じになっちゃいますが、まあ。自分の形を持ってるんですよね。 これは出 し, てた出していったぞ、さあサバ、警戒したが、ゲージ、止まるさあしっかり、ここで踏まずに、まずは出して、出させてどうだ で普通まましたね、まあさっき、ね、さっき下段だったのでというところでしょうさあ、有名なさんに赤村を取っておきたかったんですしょうがないでしょう、下がりきこう、ブランカ戦の最終兵器、これをやって、さあ対応には定評のあるセヨチュンもうゲージが溜まっている。 これでオッケー対空戦術空冷たい太陽が着地でオッケーブランコはなんかこう着地古い人多いですよねそうなんですよね、これさあ、チュンリーのキャロパワーを遺憾なく発揮しているバックジャンプでオッケーゲージさえたまればもういいでしょうとそうですね ガ ー, ドガードしてても特にちょうど下がりきこう画面端でも有効さあ下がるこの絶望感どうするどする<笑>飛んでも下がればいいさあ気候圏第1うますぎる逆気候汚くない さあ入ーけ止めバイジャンプで逃げているて残り13カウントて全てコカドライトも大がスピーパースピーパーさあ大将は玉島玉 島, 玉島バイソン さあ、完全対応、バーサス。ドロシアの魂は。これは見ものですよ。はいはい、ドロシアルになるってことは、そこを突発の努力あるかってことですかね。さあ、もうゲージが、も う, もうゲージが溜まる。 この距離でこの距離の気候が強い弱発もいいやというところです ね, うですね飛びはつらない飛行剣モードバイソンがたまらないもうこれは確定削りでまず一本背負う<笑>さあ飛行剣飛行剣下がったのでアイス取られない ここの分だけ、ワっと転生が間に合っている飛行剣、飛行剣さあ、無理せずカラキャン転生あまりにも硬い下段が入る解消<笑>あまりに硬い硬すぎる、ね、これがその準備小高、赤村、玉島を3立て いやー<笑>終始であれでしたよね、チュンリーペースでしたよね、これがチュンリーの強さだ強さだって感じですね<笑>。ところ出しましまたね<笑>いやー さあ次はがむしゃらジャパンかハハハハ 今、今ちょっと負けたチームが反省会してます<笑>。そうですね、今、確かに。いや、負けたチームの反省会が今すげえ面白かったですね<笑>。さあ、始まります。さあ、始まりました。三回戦はえ、ね。ええ、ローカル、ローカル戦ですね、えー。玉、玉、玉、玉、玉。ワンピーガーがクロッチブランカー、ツーピーガーはビルティービー。さあ、この試合も長くなりがちですよね。 結構これプラントフリーなんですけど、はい、特的にあの結構ベガの腕の見せ所なんじゃないかもまあそうですけど、あれなんですよねそのベガが体力リードしてゲージを作れてるっていうのは結構思念の技なんですねそうですねほんまに難しいんですよおっジャンプチューバー引っかか る, ーーかかるおー取り切った取り切りました ね, ね僕今でもジャンプチューバーに飛びましたね その、最初さえ削られなければ、で、はいはい、待るんで、それで、なんか、こう、やりつつ。全然まだここから、あれ、もう、一回余裕負けて、もう行っちゃいますからね。そた、ね、だ、まあ、ベナナは結構、まあ、緊張感のある、はい、なん か, あるかなと思います、はい。さあ、乗っかって、乗っかって。あ当たるさあ、誰、何がだ、今の最後はうまい。 重ねはチューピック中心ですね。そうですね。さああゆちはちょっと美味しくないな。ブランカが美味しくないですよね。このメクになる。メクになりましたみんな。あさ あ, あ最高！こできる。 さあ、ブランカを撃破さあ、いかにヒロインを擁するこのチームとはいえやはり誰が DJ を倒すのかという話になってくるので。 ホンダですね、なしは、えっと、まったく今、あれですマッチモードですね、お互いが。えー 分からサハライゲリ、なかなかこう試合が動かない気がしてしまいますよねめくって、おう一応、チャがミ大キック<笑>待ちきってから殺しにいきましたね、おっとった今危 な, かった危なかったですね。100 さあ胃いをして、さあ、見てから、森田不一夫、おお、刺<笑><笑><笑><笑><わー><笑>していく、してして削りきるー、えー、<笑>それあの、弱、最後とかに、ね、見てから100やらなると ね, ね、あれされるとかなり目がきつなるんですよね、うん、ちょっと一度って削らせてくれよそうなんですけど。<笑><笑>あのー 速攻でラウル竜。さあ、ラウルさんもとてつもなくて丁寧な理ですが。このアベレージボードをしっかり処理しているか、それが非常に大切なとこです。うまい、まあ、これ最大ですね。まあ出させて。まあ次勝負です ね, ね。今のは。 あれですねあのもし足取り出して失敗しないようにね、立ち合っ系でやってきました、<笑>さあ危険球は打たないようにしてるが、そのモードをなぜか見て、頭突き打ちまくるラブビあ<笑>いったところに進に逆に。逆に逆に逆に 全ー逆に逆にった逆 に, 逆に<笑>さあ足早が刺さるさあ追い払って追い払って足早が刺さる漏れたー危ないぞ危ないぞ<笑> さあ、鈴きがいくぞ、アベビン、鈴木、鈴き危な い, いや、これがアベビンだ、アベビン本ダですね、これがこれがアベビンです、これがアベビン。 トーコンチュンリーですかねもう次…さあトーコンチュンリーですよはいえー<笑>さあはいアベビンモード継続中かアビンモード継続中なんですけど本田<笑>ダ戦が全員してもアベビン戦が全員かどうかっていうのはまだね別の話ですからね、はいはいはい ちゃんとメンガで外してるとーいうとこと<笑>なっうまく飛行圏を飛べるかというところですけども<笑>体まずでいや救大工を混ぜて大一ょ1回目、次 は, 次は さしかし体力はいい n d a がリード、阿部みんと頭突きがなんかすごい、ゼロドット、どうする、垂直して、百回百回が当たらない。 逆が勝ちましたねさあ、すごかったですね、ででしたねさささあ、あここっっ バ, ルバルロ今日、はい、だぞンん、一時期バルロン戦やってましたかどうだテ ン, ションが。入るはい、た、ね 出 し, てきた出してきて、池田、守り、ぶり、守り、守った、ガムっ た, ガっ た, ガっ た, ガった、イエス、イ流ですね<笑><笑>、はいどうどう、投げた、投げた、投げた、ごちゃって投げて、さあ、どうする、<笑>さあ、今日うやっているが、高<笑>さ、よくわからないさあ、やって、ここ。 我ダイがいかなかったか、がむしゃラジャ パ, ン, ャジャパ ン, ャン、イエス・アイ・ルーですね、闘<笑>魂さんのトーコンさんの合言葉、イイエスアイルー<笑>完全にガブリにできました。 さあしかし、最終兵器、1通回で最も危険なところ、ヒロヤンが出てきました、序盤、序盤、しっかりと勝利<笑>す 最悪、エスオークが通常強い。そうでしょうか。飛んでくる。飛、え、ば、ー、してー。今のジャックがチュ ー, ューパッチ。チューパッチが。ははは、すいた。茂った。<笑>今のジャックだったってことは、ちゃんと飛んでからの。ダブルバースターニューブなんですよね。確かに、ね、あの、ジャックだから、昇竜もジャックだしそうそう、ね、一発でこけるし。 とということになっておりますさあ大将対決、さあ対アジジもうこんなんないかもしれないですよ、この組み合わせ、あ S☆1 かで結構いけるんでしょうね<笑>、X と違って、まあまあいけます、もちろん DJ が有利だと思いますが、サプライズ、これは危ない、危ないのは来た。 飛んで る, 飛んでるうわーここは早いジャックが早い、削りないだが、どうだ、ズラシーし、しゃがみチ ュ, チュック、そっちが来る、飛んでいきます、飛んでいきま バックジャンプ、ンプあーしっかりバックいャンプ、さあ、ハディジジェ・ジィーネ、世の仕事をしてましたね、<笑>がむしゃらジャパンの勝ち上がり。<笑> 1位、2位ですなかなかあれですね、やっぱりヒロボットの恐怖ですね、<笑>本当に。あーです。結構ね、あの DJ 側も S フォークだと、相模中パンチ一択ではないので、はいはいはい、結構ね、使う技とかいろいろ工夫してますよね。確かに さあもう二回転がよともう準備してますね。座ってますね。もう早く<笑>早く早く来いよみたいな感じですよ、ね。来いよという感じですね。<笑><笑>さあ始まりますよ。さあワンピーガが。えー 決勝トーナメント準決勝ですね。準決勝ですよこれ。はい、南極二号対、えー、ンランモラリスう二回転バイソン対草中リですね。はい、さあまずは投げ て,、はい、投, げ て, 投, げて投げて。ここはけな。ここはヘッド出さなかったですね。<笑>さあなんといってもこれ小物道で対魔道どうですからね。そうですよね。 さあ、リード取ってんの草サチにバリアからのセンレスでいい何でもいといといっますから、タミナル刺さい出てるかんで削りに行くいやいきなりあれですねケンザキのギャルギャファントもきましたね<笑>この短パンチはね先ほどは短パンチ切っている草サチでしたが何か見えたでしょ う, う立っているポイント見ましたね確か に, 確かに今度はガードしてから切っていきましたはい ヘッドを出すめくりからーおっと表に出てしまった下段が刺させる刺さあ、さってさ飛んでいく飛んでいっ て, さ, ってさあ、ップヘッド、たまらず出してどうだ、まだ出せないここで出したが、ン読みのバックジャンプですねさあ、ラントさん。 アリ1とっている、相そっている、さあ大事、大事、サイクリングのドつかめないラがア、池田が誘る、相内、ジョ上クはパイソンが有利、どうなだ、大大パン、2回転が雪辱を晴らす。 今日二回転乗ってますね乗ってますね今これで5連勝ですからね5連勝ですらね<笑>さあもう決めないとダメですよはい殺しましたよあユーズル DJ ですねユーズル DJ ですかね<笑><笑>はいうまくヘッド さあ、今度も球を抜けながら相手ちを取っていくという組み合わせですね、そうですねうん、さあしゃがみ台 キ,、ね、キック、DJ が勝ってるがてるがどうだ、うまくやっていった、ここは間に合わず、シューキック、強くボタンを押す、強気ですねバ ッ, バ, ッ バ, ッバックジャンプ、バレてる、踏まない、できるパンチ。 さあ、うまくよくなっ。うまくよくね。ダッシュアップ。あーあー、減った。運がいい。運がいい。<笑>運がいい。<笑>さあ、二択がゲーだ。さあ、一気にピヨらしてで。ああ、あっちゃまさか。あっちゃまさか。まさか。 どうだ<笑><笑> さ, さすがにこれは<笑>さあここで次は<笑>さあ次はどうでしょう<笑>ここは 恵子さんっぽい雰囲気ですか。そうですね。うん、あ。で、こうエスケンですね。さあ、エスケンなら、全然いけるでしょう。うん。やっぱ、通常の振り合っても、エスケンが勝っちゃって、はい、波動拳もどんどん落ちるので。はい、さあ、全然。剣が、通常だで勝ちながら、波動拳打ちまくればというとこですが。 今ちょっとハードを飛び越した時にちょっと打ってきました ね, ってきましたねさあ、サイドウェルトライが投げたのは SKEN の方今のネイガでかいですねさあ、波動をもろうぞ SKEN はぞ動が速いぞー あ, あ一発当たーああ、これは台足波動してしまった。 あ相打ちをうまく取っていくてさあどうでしょうちょっと譲れ昔ゴーケンさんいたので S さんちょっと慣 れ, 慣れてますかね飛ぶしかないみたいなところとここは勝利を待っている球の回転はもう圧倒的にしてるんですよね圧倒的にいいですから ね, 回復ねしかし下がっておりました<笑>さあ相打ちで DJ がもう結構 さあ強気に投げ返し、投げるつな が, が, が, がっていく、つながってっく、つながっていつながってなく、投げる、いやー、勢いで持ってきましたね、勢い持ってきましたね、うんうん、さあ、出てくるのはヒレチュンリーですね。 逆に出せずとい う, そうです、ね、というところですが、チュンリーとしてはやっぱり DJ に勝ちたいが、DJ でも全然一発ねあるので、はい、いくっさあこれは三角飛びしてしまっ た, 飛びしたの、しっかりジャックですね。 試合でですすよね。そうですね。そうプラスしてゲージでたまるのをちょっと止めないといけないというような感じになりますがです、ね、ここで言ってもちょっと待っててますね、うん、ポイントとなる愛知を狙いところがしっかりと待って、お互い動いてから確かに動くという形になっていますさあ、再び峰得意の飛行圏モード、峰は飛行圏かなり早いので。早いですよねうん これを崩すのは非常にきつい。さあどっ愛知、これれでででで引っ掛けるるか飛飛んんんくドンプチャーバックジャンプバャンプバャンプババクククはないおー さあエアスラが刺さるぞ飛ぶ飛んで、投げ て, 投げてさあ、中盤と中和して、中盤勝つというねあれですが飛んでる飛んでいって、逆転、エアスラ、飛ぶ、飛びがハイ飛ッ、トビが鋭い だって、先ほど同じく DJS ォークと S ホークですね、ここでもう焼き鳥 S ォークですからしかしもさっきのチルドリー、S フォークが最終種類になってますね、やっぱりね、D, D サロエポーになってますよね、ややはり焼き鳥ひろやの・ヒロヤンのやり込みぐらいですよね、はい、この2人のやり込みを見てはそう思わざるを得ないというところです。 エース奥さあよけてからしっかりいきたいらしシフォー ク, オークここらできたんさ あ, あ, あ勝利当たるキックちょっと早かった大丈夫、パンチ体育見ている 当た る, ー当たた当たるーじゃあバックアップ最後タイプしてるサーさあしっかりとしゃがんで待っているが出てい る, てい る, ているさあ冷静に待って余計なダメージは食らなるさあ何とか これ は, これは完全にハマるパターンか完全に完全終わるか仕込んでいる終わっ た, ーわったー<笑>一回掴むとこうなる前に歩 く, 前に歩く さ, だーあーさあダブル入力仕込み入 力, 入力ダブル入力<笑>おっ お見事<笑>これあほんまあれですよね全世界に、ね、S ホークの恐ろしさをし教えてますからねからボラでしっかりやってますから ね, ねちゃんとサギトミに勝利してで、って そ, すよ、ね、その後ガード確認で弱点を出してからのダブル入力ですから、はいはい、これも、ね、し, っやってますしっかり技術ですからねさあシャルバイソンシャルバイソンこれも。ああああああああああ あーなんだそれ回してこっからがついくかガードこれはリードしてるけどゲージをたまる と, 溜まるとまああいう位置で、ね、やりましたね確かにこれは難しいぞ突っ込んだらやられる可能性があるが、まあまああね、バイソンはいかないといけない 三角だねーーここでコンドル、ここでコンドルコンドル、キャップアウやばいぞ、これはやばいぞ、ヒット確認、ジャイガー・アタン、痛んでいる、えー、これが勝利呼び合い、ヒット確認<笑> こ<笑>で<笑>さあ A4 <笑>さあ大将が A4 フランカ ー, フンカー正直 S 4ークが想像できます さあ様子をうかっている役取り、ジャックパスを押さない、これで、とっと<笑>さあ、静かに立ち回っ て, 回って削りしかないが、<笑>通常だだけで勝とうという心持ちか、しいね、どうする削りで結構も 出ってるかさあどう詰めていくか序盤で止めてもしっかり F4 が待っているさあ直線ですね確定削り一度とこれはもうちょっと時間が あ, あの三角には立ち中パンチなんですね立ち、そっからしかもアントビけるんで、はいはいはい、さあ歩い た, たどうださあ ローリンングでで割り込む飛ぶっ、うんうんうん、ここまでちょっと漏れた、ま、だブラが状況有利バックスび お, おーバックスびーいやあ、しかし、熱かった。<笑> いやーさあちょっとコメント見ましょうか、えー、得意が年末はめられるの恒例表示、<笑><笑>いやね、私、あのー、バーサー設計時間ちょっと遅いんですけど、大、は、体、い、いいこのするようなの終わり際なんですよ、大、は、体、いはい、誰かが役取りさんに回され て, 回され て, て終わってい る, っ て, る, <笑>っ て, るっていうです、ね、<笑><笑><笑>冷静マンとかして、山中。<笑> いやーでもコメントありがとうございます、本当。さあしかし、あれですね次は120歳までとガムスラージャパンですガムスラージャパンやはりこの闘魂対雄 あ,、ね、あの指定対決が、やっぱり気になりますよね、はい、いやー、しさんのイエス・アイルーが聞きたいですね、僕。 さあ準決勝第2試合さあ準決勝第2試合ですね、はい、さあどうやら先方、えー、が決まってるので相手も決まってますね、はいはいはい、準備 OK でしょうか、えー、皆さんちょっと座ってくださいよろしくお願いします 相手は始まりまし た, ましたさあガムジャッパーはミルキー・ベガー百二十歳までやるは黒岩本田黒岩さんはもうちょっとベガ戦が疑心暗鬼になってつつあった時期もありましたが、はい、やはりベガ戦が好きでやってますねずっとねめちゃめちゃうまいですよね昨日<笑>バードでやったんですけど、ねはいはいはいはい、やはりあの三浦さんと特訓がね<笑> やっぱり生きてますさあちょっと湿ってたんだけのうまいと大丈夫この内側で開けてみるのは相ちここも削りたきでしかしホンダ勝かかってるなので何 か,、はい、何, か起こす何か起こさないとさあしかしめりだ削ってさあここはもうホンダ待ちモー行くしかないがもうダメだ 投げる。左肩して投げてもいい、ね、もう間に合いませんと、はいはいはいねはい、さあ後ろでユーミャさんの視線があるとまさかベガに負けへんやろなという非常に怖い見つけありますが、ずっと決まり込んでいく、もう一回、しゃがみをやってお大城、もう一回行って、投げ返す、負けない。 あーほうばいけるかったさあいほうばいどうしてこいってあー逃がしっかのスキリに頭突きを入れるさあ、再びここはラウルですね先ほどはアベビンモード食らってしまったのでここは仕事をしたい投げている しかし、この黒岩本名をかつて横浜でひたすら流刑するようになった男、痛、はい、気はつかない、じゃカルチーファン、押し返していく、足場でハド、ここで打たない、冷たく足場内い育、さあプルで追い払って、追い払ってもう無理だろうとえっとこれで、チーのド、無理はしない。 さあちょっと波動、波動のさらに追ってい く, っていく強い行動ですよね、今、波動もしっかり追ってきましたね、残り1ドットップ分かっておりました、はい、勝利君、しっかり打っていく、足払い対決この声を見逃さない、翔竜君。 今度はきっちりと仕事ができたらるきっちり仕事しましたね今回はさあしかしまだ一進一退ですねこのリーをどうするかそうですね<笑>非常にさあ大西 DJ がいきますねた大西君はかなり流線好きなんでぽいですよね 一般的にはちょっと竜有利と言われていますが、はい、かなり竜戦、ガイル戦、自信ありというところでしょうかね、うんうん、さあしかしラウルさん、今の勝利でだいぶなんか落ち着きさを取りるしかもしれないでしょうかね、はい、しっかり避けて、ゲージを貯めて、今のしゃがみ方も冷静ですね。う 無駄なダメージさえ食らわなければいいんじゃないかというところだな正面から行っ て, ってかしか投げでピヨっちゃいえヴェだろ投げでピヨっちゃいえヴェだろさあ踏み込みなーと勝利を潰しているうわ ー, ーこの踏み込 み, みさあちょっとしゃがみたいァンキャするミスったがこの踏み込みえげつないですね勝利を受け さあ、しし、か諦めせないああ、しか し, 諦め し, かし足もらって当たっていやすやすらさあ DJ なんではい<笑>そうですね<笑><笑><笑>はい永田さんのおっしゃる通りです<笑>さあ東邦準備キャプテン さあここは仕事をしたいあ仕事ですよ、ね、さっきビジ負けましたかねなのでここは勝ってユーベガを引きずり出したいというところでしょうさあ東郷さんもここは冷静にダメージ食わないように丁寧に攻撃を打ってます 対して大西がやはりちょっと強気に打って、画面端に寄せていくと。うでね、てい逃げて 逆に逆に逆に前ジャンプ新しいがぶり方新しいがぶり方ですね<笑>逆にさあここにきて新技投入の投稿中にチームの重圧をしっかり背負って DJ に勝ちたい下がりつつエアスラウ打つ大西開始 さあ冷静に行く達者に行く頼たるイパン第一投げ投げを強気にいくイさあ、ちょい下がりエアスからのあれですね、割とかなりオリティが強気に揃ってますね確か に, 確かにさあ、確かに大工さあ、ガブリ行かないガブリーからですねさあ、冷静投稿 佐藤だここは当然打たない、ね、前歩きを見て当然深、ね、い点数高いさあ打ち合いからさあ徐々にラインが上げていって一発でヨッチャやばいでしょ<笑><笑>さあ 大将は、恥、えー。関西勢、恥 DJ。<笑>はい、岸和田から来ます。さあ、同キャラ。同キャラは関東のなかなかできませんからね。はい、先ほどは見事な同キャラを、勝っていた恥 DJ ですが。<笑>さあ、強気に打ち合いが。やっちゃって。どうだ。 ま、ず先手を取ったの は, 8、ま、ずは先手取っの 8DJ ここはパクシャンプクシャープ う, ま う, ましうまいしっかりよけてが、やめ足は近づいた中盤、押し返して今のはちょっと強気に打つ正直よけ、逆に中盤、投げられてよけ 飛び中、飛び中、変っているな。さあ前段ヒットした。ドナバリア ー, たー。さあ飛んでいく。この一ランダムを見てどう変えていくかですが、今度はリード取ったのも面白いね。よし、やった。あ、たっちゃった。なんかこれ、ね、さあ体育羽生さん。 いや、そういったらなんかの、ね、見てから見てからもうまず、うん、なんかつざきがっ て, きてああ、はいはいはいはい、はいかなんかまず。できないですよ、ね、な, るなるほど、なるほど。こので、結構打ち合いに強いというイメージがあります。しかしお互い前ジャンプは少なめさあ、うまいここで、とんでも落としているやはり同キャラやってる関西に、ちょっと分があるかここは我慢ここは我慢してもう一発 げるかチーパー、頑張れさあ、瀬尾か、ゆうべがか、ゆうメガでいくか、瀬尾か確かにね、これ、かもしすね瀬尾さんを負けてからの方のゆるがってボタンの方が多が気持ち的ないじがしますね。 さあ背負ったい端はスリーンーで確か組んでましたね、そうですねさ あ, あ, あここで戦列を出していく、投げる<音声>さあそして、えー、とジャイルサで五先対決もしてますから、ねそうですねはい、その時かなり DJ を練習して、やはりチュンリア有利なところを、ねはい、しっかり出すという練習をしてきたので<音声>さあ関西が誇るじ DJ といえども、ちょっときつい部分はあるか。 ここは見て入っ た, かここったかが 弱, だった弱ですよね飛んで池田が刺される無理をしないで投げる投げしっかり待っている今の待ち方うまいですねさあ打ち合いからまた始まりました1回ガードし下の準備さあ お互いゲージは持ったぞさあ体育シェテイクリンが入ったこれはいったかーったーさあ大将が有名ガさ あ, さあこれは見ものですね<笑> DJ 対ベガいやもちろんベガがきついんですけどね、はい わかりませんよ、これ。もう切れてますからね、絶対に。<笑>さあ、バッキャブシから逃げたかこのが、ジャンプジャンパンが非常にね、そうですね落としてくい。まずはゲージをために走るところに、ダメージを取ったから、まあま、ね、コロナメージと、ね、いうところ。まあ、映画としたは多分想定内ですよね、これ。サブチョキック 投げて刻んでから投げたのバットカーバまずはケージを食べたい。 さあ踏んでさあれダ、ここに壁85あっ背負わせない、はあ、そういう立場でいきますかここは逃げるここ逃げる 15000m こ, こ, これはいっぱいない危ないう歩いたところにジャッ ク, ャックメイクに向投げる投げるまだまない 投げる、これが指輪が、ね、投げりゃ勝てるんだろと投げる、投げる、投げ返した投、投げる、さあ、距離を置いて、バックジャンプ。 ここで K さん、入るいやー、ここでイエス・アイ・ルーが来ましたね<笑>。いやー、ハジさんなりのそのベガ対策がすごい見れましたね、今。あのバックチャップ、ジャックとックとかがその合わせてね。食べる頃には、う、ん かなりリード取っ て, るっていうのがすごかったです ね, ですねあの画面端を背負わせるかなと思ったら下がって距離を作りましたね、は い, は い, はい、はいはい、あの片目にかれるのも、かなりきついんですよね、うん、いやいやいやあの、うん、垂直ショーキックで乗っかられるのがね、はいはいはいはい、歩きローキック、めちゃめちゃ強いんですよね、歩きショーキックが。なるほど<笑>いやーでも今のは見どころありましたね、すごい勉強になりました、こちらも。 さあ決勝ですかさあちょっとインタビューですかねあああさあ 決勝ですけど、洋潮さん、これはどう見ますか、南極2号対、ジャパンいやあのー、やはり一つの歴史も長いですけど、闘魂さんが優勝リーチと<笑>いうのはちょっとね、あの一、ー、つの歴史は変わると言っても過言ではない、<笑>新たな歴史がここで生まれてしまうということなんですけど。 さあここで大会主催者のマッツンさんに、えー、とインタビューをしてもらいます あ, あれもう OK かな OK ですか若松さん ははいいオッケーですか、はい、したら、えーと、どっち側だ、左側、さあトーナメントがねえよ、左側南極、左側抜けた南極2号から、じゃあ先、ってきましょうかね、したら、じゃあ、とまあ、先ほどね、立役者はあの一番最後で、したら、ツイッター上で醜い争いをしてた、どっちにしようかな、どっちにしようかな。 草くんからだな<笑>はいそういうことでじゃ決勝戦です決勝戦いよいよそうですこれです決勝になりましたけども一言ですコメントいただければと思いますのでよろしくお願いいたしますいや長丁場あでも今回意外と早いねさあ意気込みをああ南極2号の、えー、チュンリの草ですえー、っとそうですねちょっとこのチーム4人はちょっとそれぞれの事情でそんな今 X できてるわけじゃないですけどなんだかんだここまで勝ち上がって、かなり不思議な気分で今、やってます、でまあ僕はこの前のエクサー取ったばかりで、チームメートのシャルさんも一緒にいたんですけども、もエクサー勝った2人がまだ、こういうフォックスとかかける5の大会、優勝した人いないんで、初めてその名誉を、ね、もらいたいと、頑張りたいです応援お願いします。 確かに勝ったらあれだね、シャルクさは2連覇になるわけだね、エクサからのホックスで、それ、したいところだねした。じゃあ、ゆずるんはい、えー、ゆずるです、えーまあ、あれよあれよと、ここまで無事に1位抜けで来れたので、まあ、このままね、見てる、このまま、まあ、DJ ね、えー、は、まあ、このまま勝ちます、頑張ります。 お疲れ様です。シャルです、えー。今日まだ本当に一生もしてないんで、ちょっとでもいいとこを出せるように頑張りますね。ちょっとだけ応援してください。お願いします。はい、こんばんは。A4 です。えー、っと、なんか今回は結構同じぐらいの年の人だとまあ、組んで出てるんですけど、まあみんななんか頼りがいがあるんだかないんだかわかんないですね。<笑>まあ。 俺も結構このゲームやってきて、なんか、まあ、あまりこういうことがなくなるかもしれないかなって思ったときもあったけど、まあ、なんだかんだ来ちゃったから、じゃ優勝目指して頑張ります、いやー、A4 君は多分これはあれだな、勝ったらまた泣くな、<笑>久々にまた泣くな、多分な、この流れはな。さあということで、じゃあ逆側、今までの大会の中で初じゃないの、初、初決勝戦。 がむしゃらジャパンがむしゃらジャパンというよりも恥がむしゃらジャパンというよりも恥プラス3 <笑>さあ、したじゃあリーダーはね一番ケツにしてあのじゃ あ,、あのー、じゃあミルキーからもらおうかなはいじゃ あ, あの決勝戦意気込みをお願いします決勝戦は初めてなのですごい緊張してますけど。えー ガムジャパンの一員として決勝戦の戦うことをこういうふうに思っております頑張りますハジジャパン頑張りますあどうもあガムシャルジャパンのハジです<笑> あの僕もですね、えっ、ー、と決勝は今回が初めてってことで、えっ、ー、とまあさっきの試合の勢いそのままに、えー、DJ の強さを関東に見せつけたいと思います。よろしくお願いいたします。ガ ム, ガムシャラジャパンの東本です。えっ、ー、とはい、えっ、ー、とちょっと初めての決勝で緊張してるんですけどちょっと決勝は勝って。 でっかい花火打ち上げるぞーありがとうございます<笑>まあ東邦さんの戦い方は緊張してるしは関係ないんじゃないかなとい う, ふうに思ってたんですけどまずはず初決勝戦からのそのまま優勝それは歴史的瞬間に僕ら立ち会ってしまうかもしれないそういうような感じをももきの見ていきたいと思いますのでじゃあホークス決勝頑張ってください さあでは、えー、準備していただきましょう。さあ再び実況解説は、えー、メインマイク吉尾、えー、紫でお送りします。さあワンピーツーピーはええじゃんけんで決まりましたかね。はいがむしゃらジャパンがワンピーバで。はい。はい。先方も決まったようです。<笑>はい。 はい。では、えー、本日、えー、ラストになりました、決勝戦。皆さんね、歴史的瞬間に立ち会うのか、そうではないのか、この瞬間を見届けていきましょう皆さん、応援よろしくお願いしま す, ししますフォックス2019決勝戦スタートさあ、先方、ミルキーベラに、ュールル DJ ューズル d j ということですね。 これは DJ 取りたいですね絶対に、DJ、取りたいところまずは下段を行く下段を行く投げる、ね、下段を攻めるかここはいった様子見さあ最後をぞるさあ上下はまだまだゴム暴れてか正確にヒットしているさあ大きくリードを取りましたゆうてる DJ あとは行きたいところだがどうだ練り込んでいる練り込んでます ね, ね ですね、ボタン今のはボタン4つ押しの投げ返しです ね, そうですね、うん、さあ、リンット一発でありますが、取ったベガがこのまま行けるかといえばそうでもなくさあ、ベガがどう詰めるか、サイト確定ここは津田が刺さるエアスラ打って、大パンガーーが押されて。 最後シャー確定取ってダークゲーム DJ が今リスクない行動ですよね今の投げはまあ投げ返されてもっていうのは、ねまあ、全然痛くないんですよね、えー、状況的にはさあ次はラウール流・リュさあ さあ、キーフォートンはこんな戦でね、かなりトリンク映えー、取りしてきたと思うので冷静に DJ 線を運んでほしいさあ波動対空波動まだ真空は使わずさあ、足からミス失た投げ返しているまあ、ここから立て直せるか ジャカ動、ちょっと使い分けつつやってますね、すね勝利を受け、ゲージ効率も考えつつ、だが、正面上映、しゃがみ大パンチでピオ ル, ピオ ル, ピオルれ、目の前にあれ出されたかなり技潰すんですよね、DJ の, このピオリティすごいですよね、よね確かに。<笑>勝利を出して、ちょっと すましたか ね, そうですねいっ、ここで打っていくか、どうだ、ミスは許されない。ミスは許されない ゲージがたさあゲージが溜まって d ジが非常にやりづらい。 ささあ、あ、こここのファがファァイイヤヤーーががかい空空空空ししだ本ま出見事な耐久真空 さあ次はシャルバイソンで、ね、さあこのゲージを回収しつつ、耐久シークは見事でしたね、終始落ち着いた立ち回りを見せてくれましたさあ、シャルバイソンが来ました、今日、言ってる通り、勝ちがまだないということだって、ここで勝っておきた い, いや、ここで見せたいですよね。 スカシ、ね、るパンチが入、ね、いいいししかかってジャンパーが当たる しかし、投げは中足波動で返せちゃおっと出していった避けてから、おーお前。飛んでくーシャー ド, ードさあ、フェイトかけてさあ、遠いおれー出たさあ、打たざる得なかった感じしかし、でもまだまだ一進隊ですもんね さあここで3人目さキャプテンキャプテンラ ム, ムジャパンの総帥がラムジャパン総帥これはキャさ的にも勝っておきたいそうですねしかし確かにね中野でやってるこういう話ですよねあお互い進真空の人はちょっと前じゃない 個人的には、ああ、ね、シャルエーフォー有するここ同い年なんでね。なるほど、なるほど。新人、新人類世代なんで。の世代ですね。英語君と一緒ってことは確かあれですね。安倍、安倍も、あのー、世間的には時々ももしくんと同じこと で,、ね、ですね。はい。<笑>さあ、お互いゲージ持って。しかし、この場合は。まだまだ準備かな まして、あの、アッパークレイジーがあるから、まあ、うかすぎまちょっとは出せないですけどね、はい。さあ、スタイルフリーはチュンテーなので、バイソンはそろそろ仕かないと、刻刻時間が終わっていくぞ。ーたたーここで、タイムクレイジー、プーリムクレイジー。ジャンプしっかり見てましたね、今。あのバックシャープ見事でしたね。う 当たらないがど う, どうだ、ここはアーチのない、今のところチュンリーペース、またこの展開、しいアントニオがつんで、うんね、ダブル掴かみは失敗だが、今の大パンチ さあて、小田削ってく。削って、ガムルが、ガールが、またああでき同じガムリは通用しないガムリが通用しなかったですね。しかし、でもよく出しましたね。出しましたね。よくここ見てましたね、なんかあのー。だ、あ、大将、ハジ DJ。 ああ対処は DJ 残りがでもエイフォークですね。エイフォークサ で,、ね、ですよね。はい、まあ。キャラ的にいけるっちゃいけるしやっぱ草がきついですね。はい。はい。そしてもちろんまあこれもなんかゴム臭いっていうか結局バイソンだと私は思ってるんですけど。はい、<笑>まあまあでも DJ がその対処しきれるいうのもありますよね。ですよね。なのでまあまだまだわかんない感じなんですが、はい、投げる投げる。これは移動ついてちょっと受け目取りづらい。 さあ、リードしてるのが DJ で歩いて調子、ま、上手すぎですね、ちょっとさあ、しかしダッシュアップしてきたやっと、ハントリーが低いここはもう、積み状態というところでしょうそう、ね、さあ、リーチですよういやいや、まだまだまだまだまだま だ, まだ、DJ、さあ、止め、ここは、まだ行く 中中と刻んで、おっと、おっと、おっと、おっと、おっと、おっがおっと、おっと、おっと、おっ中段中段で倒しきれないが、ここでリーです失 礼, たしましたー失礼いたしました、さあシャルバイソン、ここで汚名を晴らしていくか、どうだ、エアスが打つ、しっかり DJ の技に当たらないように、ずらしていってます、取った バックアップこれで溜まってこのカードカードですねさあ、まだまだ当たったぞ寝かせて掴ん で, んでダイヤシ ー, ダヤシー投げる ー, ー勝ったのは南極2号がむしゃなジャパン歴史を作れず いやーシャルが最後やってくれましたね DJ、ね、めっちゃうまかったです ね, っすねあのちょっと我 慢, と我慢してそうですね行くときにちゃんと相手の技が引っかからないように、うん、タイミングをその取られないそうですねしつつ行くときは投げたり、はい、あしゃがみックかね、はい、非常に素晴らしいタイミングで置かれておりました、はい、いや素晴らしい DJ 戦 まあ最後に本当ね、うん、シャルのいいところが出て良かったですよ ね, ねはいさあこれは本当チーム全員の優勝と言えるでしょう、うん、さあ優勝インタビューではお願いいたしますますさあマッツンさんにマイク変わりますインタビューはお願いしますいやー勝ちましたな。 いや、A4 が泣くかなと思ったらシャル君が泣いてるか<笑>シャル君が泣いてんのか泣いてな い, い, てないああそう。さあ、したらじゃあ、えー、大丈夫かなえー、と、映像、映像のほ大丈夫でっか、はい、はい、したらじゃあ、えーと、あれだよ な, な, な、じゃあ決勝はじゃあ出番のなかった草から行こうかな。あ、A4 から行こうか。A4、うん 先ほどね、あのチーム頼りになるんだか、何年だかみたいなこと言ったけど、超頼りになった気がするんだけどさ。<笑>あ、こんばんは、A4 フーです。いやー、優勝しちゃいました。<笑><笑><笑><笑>まあ、最後、あのシャル君が、まあ、ここまで全然勝ってなかったんで。ちょっと、あの、なんとか、ね、一回。なんとか一回勝てればっていうんで、ちょっと応援したら。<笑> 全部勝ってくれて、くれ最後は。うーんと、まあ自分も結構このゲーム長くやってきて多少、ちょっと余裕、心の余裕がある状態でプレーができるようになったかなと思ってて、で、まあチームメイトも結構やっぱり、強いキャラ使ってるけどみんなちゃんとした仕事をするのってやっぱ大変なんでまあ自分がまあブランカとしての仕事ってやっぱりどうしてもキャラ的にちょっと難しい面もあるけどまあそれでもやっぱチームワークで何とかやってきたっていう感じなんでまあこれは素直に嬉しいです。ありがとうございました。 じゃあ草くん草です、すみません、ちょっと言葉が出ないです、かなり嬉しいは嬉しいんですけど、そうっす、ね、でもなんかすごい仲いい感じの4人でやれて、まあ、年もユズルあの A4 君言ったんだけど、年も近くて、まあ、特にあのユレずる A4 はあの僕が宇都宮ってとこで X 始めたときに本当によく切れてくれた2人で、その2人と組めたっていうのはすごく嬉しいですね。 ちょっと泣きそうになってきたんでこの辺で大臣優勝できてよかったですありがとうございますはいしたでじゃあゆずるくんだねはいえー、っと優勝できましたありがとうございます、えー、優勝しましたえー、っとね今日はあのやっぱなんかなかなんかいいようなよくないのかさい最後までよくわかんなかったですけどもまああの緊張 しないのがやっぱり今日一番なのかなと思って、いつも大きい大会だと上も動けないので、まあその辺でみんなあのすごい。仲良くできてよかったかなと思います。ありがとうございます。したらじゃあ、最後ね、一回も勝てなくて、貢献したいですと言っていたのが。どうよ、蓋を開けたらということで、シャルくん。お疲れ様です。えー、あの最後。 ようやく勝てることができておいしいとこ持っていっちゃってなんかすごい申し訳ないなみたいないや、すごいとても嬉しいですねあのこのチーム組むってなってすごいあの3人と仲良くなってで結果組めて優勝もできてすごい良かったと思いますありがとうございますはい、ということでと事前エントリーが24チーム で当日エントリー6チームということで、えー、と120人、けどあれか、からあげ丸くんがあの、ね、用事で来れなくなって1人欠場しているので119人の卒つプレイヤーがなんだ結構がっつり頑張った大会でしたがあの、ねまあ、2大進行、まあ、3大進行かルーザーズも含めたらとかと、ねあのまあ、あのプレイヤー参加者の方々もあのもうねもう何度も何度も大会やってますからね。 のもうみんな協力的で今回の大会は予想してたのよりもね1時間ぐらい早いんだよね終わりがねなのであの非常にスムーズな大会でよかったと思いますであの結果としても、あのー、ガムジャパ惜しかった歴史が動く瞬間に立ち会えるかなと思ったんですが歴史は保留歴史は保留でまた次回また次回ということで<笑>あ永田さんは あれですね、今、この世界戦ではガムジャパが優勝するあれはないと、<笑>なのであの生まれ変わるとてあ異世界最近流行る異世界転生系であの頑張ってもらえればと思います、<笑>ひどいな、そ<笑>してあれです、ね、優勝した南極リーグ、チーム名はともかく、恵、う、方、んねあのー、譲る草く君、もともと非常に仲良く、そこに中野からだね、あのシャルくんと草くんが非常に仲良く、この4人、よくつるんでね、本当、見かけてたし。 実際、チーム組んだ回数とかも結構多いよね。あの、シャルと a ーと誰かしら、あ、ゆずるとかか。で、エストんだりとか。いろいろこの4人絡みのね、非常に多いんですけども。もう本人たちも言ってた、そのエクサ、未完者向け大会、エクサ優勝からのそのまま次の大会、オックス。なら、もしくはあの、かけることかエストとか、優勝っていうのが今までなかったあれなので、まあ非常に、もう、優勝優勝。まあそしたら次ね、あのかける後もその流れで。 ねあのー、いければなと思いますということで今回の FOX12 月29日大山ニトリで開催しましたスーパーストリートファイター2 x 4ー大会 FOX の119人頂点立ったのは南極で囲碁 A4 草譲るシャル君の4人でした皆さん拍手 さあ、ということで、あやせ、年内の、あのー、僕の大会、企画してる大会が終了、と思いきや、あさって、まあ、明日のあれですねあの、12月30日、月曜日、月曜日に、あの、ビッグワン、ね、あの、エッグ、ホックスの高野祭、いつものは卒イベントですねあの、ビッグワンさんでやりますのであの、そちらの方もよろしくお願いします。で、火曜日は通常の東大戦スタイルに、長田正月がやってくると。 西日暮里で永田正月と握手みたいな感じはどこでもできるわみたいな<笑>まあのルールはねあのこの間ツイッターでもさせていただきましたがあの参加人数、デフォルトはまあまあ正月大晦日なのでねそんな多くないんじゃないかなと思う ん, んですけどもあの15人対15人だったら永田正月をあの各チームのリーダーがそれぞれやばいやばいい相手チーム練習してるストップしないとみたいな感じのチームのピンチに永田正月を召喚すると。 まあ、シューティングでいうボムみたいな感じの<笑>で参加人数が10人増えるたび要するにあの15対15だったらあの3回20人対20人だったら4回25人対25人だったらあの5回と、まあ、ドドンパチ最大王者でボムの回数が増えると長田ボムシステムで都外戦長田正月明けましておめでとうスペシャル年越し一つやらせていただければと思いますのであの暇な方、まあ、あの JR、ね、あの西日暮里八手線沿いですのでね あのー、大みそ終電以降、終日運転のはずなので、あのー、ちょっとふらっと遊びに来て、長田正月をお参りして、明けましておめでとうございますということで、近隣の、ね、神社などに初詣行けばいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、FOX、皆さん、お幸いでした、ありがとうございました。